皆さん、こんにちは。えー、肌の大好き、えー、東京都のよそこチーム、えー、サーガと申します。えー、この肌ので踊ること楽しみにしてまいりました。えー、晴れやかなエゴでスーパー踊ります。五千円よろしくお願いします。よろしくお願いします。い, ますいざ さあ東京の出張元気祭りではサーガの皆さんにも大変お世話になりました。